こんにちはこんにちは。真鶴町より参りました真鶴ボンボンザメです本日は肌の元気祭り秋の陣開催誠におめでとうございますおめでとうございま す, います今日は私たちは鼓動時の音を披露させていただきます心を込めて精一杯元気よく演舞いたしますので応援よろしくお願いいたします よろしくお願いします